EV のイメージを は, はい、はいまあ、今後 EV がスタンダードになってくるだろうといわれてますんで、うんはい、それを想定してまして、はい、かなりあのボディカラーの塊感のあるデザインというのがまず目に入ると思います、はいはい、その上で果たんのスポイラーはあのしっかりワーインワの方でスポーティーなイメージを出すという狙いでデザインしております、うん、あとはあのかなりボディアッパーブラックアウト部分これ結構 はい、あ、まあんまり触らないのですくだてい。 込 ん, んかあのゆっくり走るとき、あんまり低すぎたら、ね、そうですあの歩道から小さいときとかはりますけど、はい、ゆっくり走るときは上がってる、はい、なんかで高速域になると自動的に出てくるていく風を流すという。 オイルはですね、イルミーあの新しいチャレンジしておりまして、光ファイバーで光らせるというので、あの先進的なイメージを演出するっていうのを狙いでやっています。これは止まっている時にかなり存在感あるんですけど、実際走行して回るとまた違った表情が出る。まあそこもあの新しいです。あ、そうか。回るから。はい。だからスポークの長引きがものすごく。そうですね。うん、はい。あの軽量ができるところを徹底的にやっております。なのでこのホうール。 Yeah, no、これからのレディ行って逃げやがって。えーえー uh,